キングプリンス。ヒラの仕様高橋海人神宮寺ゆ太、ベストアルバムミスター5のアートワークへのこだわりを語る。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ヒラの仕様はデアーティアラ版。高橋海人は通常版。神宮寺ゆ太は初回限定版ジャケットについてコメント。キングプリンスが 初のベストアルバム、ミスター5を4月19日にリリース。この度、グループの公式ツイッターに、メンバーの平野史洋、高橋海人、甲は橋本高が正式表記、神宮寺優太がジャケットのアートワークについて語ったコメントが公開された。平野はリアーティアラ版、高橋は通常版、神宮寺は初回限定版のジャケットについてコメント。3人のコメントからは、 ベスト版の制作にメンバーが深く関わっていること、そしてメンバーのファンに対する温かな思いがダイレクトに伝わってくる。コメント欄には、ファン思いのメンバーに対する感謝のコメントが、続々と書き込まれている。リリース情報、2023.04、コンマ19オンセールアルバム、ミスターブザ・ファースト・ T ・ I ・ M ・ E ・ S 編集部。通常版のアマ君のイラスト、これは、あれだ。これは、あの時のだ。 見ているうちに涙が溢れてどうしようもなくなりました。ティアラ版もとても素敵に出来上がっているのがインスタの動画でも伝わり実際に手に取り目にして聞くのが今からとても楽しみです。ですが迫り来るその日が来てほしくないので発売日も来てほしくないような複雑な心境です。紫テルさんはリアーティアラ版、カイちゃんは通常版。 神宮寺くんは初回限定版のジャケットについてコメントありがとう。すごく嬉しい。ベスト版の制作にメンバーが深く関わっている。まっすぐな、キングプリンスの愛が込められている。真摯なメンバーのファンに対する温かな思いが、胸いつに逆満たされる。ダイレクトにティアラに届くと思います。素敵な作品に携わってくれて、感謝します。キングプリンス大好き。アマさんは本当に絵が上手ですね。 ファンになりました。キンプル。で、韓国で踊りながら絵を描く、すごかったです。何点かの作品からクイズでアマさんの作品を当てる、キシさんが当てましたが、他のメンバーは当たらず、芸術家特別が月かないく、大です。アマさんの作品が欲しくなりました。全携帯予約しました。全部楽しみだけどティアラ版は特に楽しみ。 5人のキングプリンスは残り2ヶ月だけど全力で応援していきます。どのジャケットも好きだけど、リアーティアラ版が特別。わちゃわちゃしながら作っている姿を想像すると、それだけで泣ける。その姿をメイキングで見たいくらい。